はい、であとは、あの今日残りの話なんですけれども、あの線形写像と次元に関する性質ということで、教科書は、えー、と163ページの下の方からですね、それから165ページ の, のセクション 6.5 の, のおしまいのところまで進みます。で一応、時間の都合であの、この授業では、あの証明はすべて省略 しますけれども、一応あの事実だけ定義と事実だけあのここで説明しますので、まあ、それはあのよく確認しておいてください。で、まあ、あと余力がある人はなるべくあの照明の方も読んでですね。理解してもらえればと思います。で、まず最初にやるのがあの線形写像のあの造空間のランクっていう話なんですけれども、えっ、ー、とまあ、今まで。その。 あの行列のランクっていうのをその行列の方で定義したんですが、えっと、まず最初に説明するのは、この線形写像のランクとですね、その行列のランクの関係です。でまず線形写像 の, あの増空間のランクっていうのをあの定義しますと、えっとまあ、U と V があのあのベクトル空間で、で F がえっと U から V への線形写像とします。でこの時に、 えー、とエ F のランクですね。エ F のランクっていうのが、が、あのー、その、F、のエ同空間、イメージエ F のあのー、次元ということで定義されます。で、えっ、ー、と、ここで、あのー、うんと、まあ、一応、あのー、やる性質、学ぶ性質はですね、えっ、ー、とー、 行列のランクが実は行列によって引き起こされる線形写像のランクに等しいという事実です。これは教科書の163ページの一番下にある定理 6.14 なんですけれども、A をこういう行列とします。M×N ですね。M×N の行列とします。M 行 N 列の行列とします。で、 あと、あ LA っていう基本は昔出てきたと思うんですが、これをその A によって定まる線形写像とします。で、今、A の、A の次元が M 行 N 列ですので、これはあの、数ベクトル空間、N 次元の数ベクトル空間から M 次元の数ベクトル空間へ の, あの線形写像を定める行列になります。で、この時に、えっと、行列のランクっていうのは皆さん定義覚えてますでしょうかえっと、 回数標準形とかそういう話をやったと思うんですがあの、まあ、具体的にはその簡約階段行列をバーッと求めていって、えーとまあ、行, 行変形をしてであのまず上三角の行列にして で, そでその今度はその上三角の上の方もなるべく消していって最後にはその対角成分だけが残るような形。 の行列にしたものがあの解束標準基だったんですけれども、まあその A のランクっていうのがと実はその A によってあの定まる線形写像のランクというのは等しいというのがこの一つ目の性質です。ということで押さえておきましょう。で、あともう一つ大事な性質はあの線形写像の次元に関する性質ですで。でまず最初に言葉としてあの対価次数っていうのが定義言葉が定義があります。 この対価時数っていうのは何かというと、えっ、ー、と、この F、フ、まあ、を線形写像としたときに、この F のカーネル の, あの次元ですね。えっ、ー、と、今まではその F の増空間の次元っていうのを、あ、F の増空間の次元か。F の増空間の次元っていうのは先ほど言ってた、その F の次元というふうに言ってましたけれども、えっ、ー、と、この対価時数っていうのは逆にその F の, あのカーネルの方の、えっと、 各ですね。各関連法 の, の 次, 次元を表します。で、えっ、ー、と、今日、あの、最後にやる内容は、この次元定理と呼ばれるもので、これ定理、教科書では定理 6.15 に書かれているんですけれども、えっ、ー、と、これは、えっと、u と v がベクトル空間で、で、あ、これは、あの、有限次元のベクトル空間とするんですが、その時に、えっと、f と、f が u から v の線形作動の時に、と、 こういう次元の関係式が成り立つと。すなわち、映、えっと、されるベクトル空間 U の次元というのが、えっと、実は F の、うん、ランクと、あ F のランクと先ほど定義した対価次数に等しい。すなわち、F の増空間の次元と、あとカーネルの次元の和に等しいというのが、うん、この線形作動の次元に関する定理です。で あのまあちょっとまだ今はですね、そ, のそんな使い道はあのないんです。あの、そのとりあえずないんですけれども、まあ、これからその線形写像の性質をいろいろ見ていく上では大事な定理ですので、押さえておいてください。ここまで質問ありますでしょうか。はい。ということで、えっと、一応今日はですね、あの、線形写像の、うんと、まあ表現行列と規定の変換の計算ですね。あと、 あの線形写像のランクと、それから次元定理についてあの紹介をしました。で、えっ、ー、と、実はこの授業もですね、残すところあと3回になってきたんですけれども、あの、次回は、あの、セクション 6.8 に飛びまして、あの軽量ベクトル空間に進みます。でそこで、ベクトルの内積とか直行の概念、それから、正規直行規定と、あと<笑>、 ここでの計算手順として重要なのはグラム・シュミットの直交化法と呼ばれる計算法です。で、あと、まあ、残りの回でその第7章ですかね の, あの固有ベクトルですとか固有値ですとかそれから行列の対角化といった話をしていきたいと思います。でここまで何か質問ありましたでしょうか それでは今日の約一つころで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。